皆さん配信ライブって見たことありますかこの動画では今稼げるアプリ楽しめるアプリココちゃんについて簡単にご紹介していきたいと思います今日から自映画道を歩み続け早12あの日一つの決断をしたそれは自分自身が表舞台に飛び出すことだったこの記録は人生をかけた熱い熱い挑戦ださあ準備はいいか監督お前の底力見せてみろよ本番いきますよーいカメラオッケー OK、やし、OK、どうも皆さんこんにちは。監督ラブの監督です。詳しく見ていく前に、まずライブ配信とは何か撮った映像をリアルタイムでストリーミングサービスに送り、ユーザーがそこへアクセス現在の様子を常に観察できるもの、えー。そういったものがですね、2011年から現れ、2007年 Ustream、2010年 t w i ャス s 2011年 y o u t u b e ライブ<笑> はい、えー。そして現在、2022年、ウェブカメラや一眼、ミラーレスカメラ、えー、そういった高画質な配信とは別に、えー、こういったスマートフォン1台で自分自身で手軽にライブ配信できるサービスが続々と誕生しております。現在、その数約20社。主に有名なものはこちら。ちなみに今回監督が紹介するものは一番下のポコちゃんです。 まず一般的な配信アプリについてご紹介します。一つ目、先ほども言いました、スマホ1台でライブ配信がいつでもどこでも手軽にすることができます。大掛かりのカメラ、三脚、照明とかね、そういう機材も不要。誰でも気軽にすぐね、録画ボタンを押すことによって配信することができます。二つ目、リスナーが、まあリスナーというのはですね、視聴者ですね。視聴者がライバーを応援することができる機能が備わっている。三つ目、雑誌掲載など特典が得られるイベントが定期的に開かれる。広告や人気雑誌の出演権、メディア出演のチャンスがある。 露出を増やして知名度を上げたい人にはぴったりです。 はですねポコチャにフォーカスされて紹介していきたいと思います。まず、ポコチャとは何ぞや。2017年にスタートした株式会社 DNA が運営する配信アプリ。2020年3月までに累計100万ダウンロード。日本初のライブ配信アプリのため、嵐や迷惑行為、悪質なコメントなど違反報告がないか、24時間監視、セキュリティ対策は万全。ブランドコンセプトは、ライブリンクライク。今この瞬間をいつまで 配信者、ライバーはですね、20代から30代の女性が多いです。見る側、リスナーはですね、若者に人気ですが、30代、40代も結構多いと聞いております。 はい。ということでですね、冒頭でも説明しました、ポこちゃん、実際に稼げるのとですね、重点ですね、見ていきたいと思います。いろいろですね、インターネット、ネットサーフィンをしてみますと、たくさんあるアプリの中で稼ぎやすいと、ポコちゃんのライバーの方、トップはですね、月に100万円以上、しを受けているという猛者もいるそうです。ちなみにトップは時給5500円。始めたての初心者でも、時給30円からスタートすることができます。この部屋、後で詳しく見ていきたいと思います。 え、なぜ稼げるのかと言いますと、理由は二つあります。一つ目、誰でも時給が稼げる配信アプリ。えー、監督調べてみました。ポコチャの他にもですね、時給制度というものが他にも、リゴライブ、ミクチャというものが時給制をとっておりました。ただですね、実際に調べてみますと、どちらも事務所所属、公式ライバーのみ時給が発生するということでした。ということはですね、ポコじゃフリーでもいけます。一般的なライブ配信というものは、見ているリスナーがライバーに向かってアイテムをポーンと投げることによって、例えば100円のものを、まあ、ちょっとお金が下がるにせよ、ライバーの 方におお金が入る仕組みとなっておりますでそういったシステムを取り入れつつさらに受給制度も付加されておりますダブル受給ができる唯一の配信アプリです 他のアプリとは違う時給について、まずは紹介します。報酬となるダイヤは、1ダイヤ1円の価値です。最低5000円以上で換金することができます。1配信でもらえるダイヤの数は、ライバーのランク次第、配信時間やアイテムなどを使ってもらった量によって、時給が上がる、昇給していきます。という観点からですね、リスナーからもらったアイテム以外にも、配信時間に応じて稼ぐことができる、こういったシステム。それが稼ぎやすいと言われております。また、ライブ配信と聞くと、モデルや俳優やアーティストなどの、いわゆる 芸能人が配信するというイメージがあるかと思いますよね。監督もそうでした。ポコチャは比較的新しいものです。まだ大きなライバルは少なく、作戦や自分のね、色によって、頑張り次第で誰でも人気が出るチャンスはございます。そういう理由もあり、このポコチャですが、ライバーもリスナーも基本料無料で楽しめます。高額な課金をしなくても十分楽しめます。アプリ内で課金する以外にも、ログインボーナス、そして独自機能、ポ コ, コボックス、こういった様々な方法で、無料でコイン、ポイントをゲットすることができます。もちろんこのポコチャ、入出、 体質は自由となっております。 続きまして、二つ目、ライバーとリスナーの距離が近い。ダウンロード数なんですが、171000万、ショールーム100万。ポコチャですねいや、トップの17と比べて数が少ないと言われておりますが、逆にそこがチャンスです。ちなみに、17はですね、海外発信のソフトですので、様々な国の人がいますが、このポコチャ日本限定です。この人数がそこまで多くないだからこそ、ポコチャ最大の魅力。リスナーとの距離が近い、ライバーとの距離が近いということにつながります。人数が少ない分ですね、ライバーはリスナーのコメントを拾いやすくなります。また、はい きそしたら、さらここに生がれてくるんですけども、覚えやすいです。ライバー自体も人数が少ないので、うわーっと数が来ないので、ライバーもリスナーの見分けがつきやすい仕様になります。というわけでですね、他の配信アプリよりも圧倒的にコミュニケーションがしやすいです。距離が近いため、一致団結してライバーを応援したり、めっちゃフレンドリーなまったりトーク、アットホームな配信もかなり人気になります。そんなわけでですね、リスナー同士でも仲が良かったりして、居心地が良くなり、人によっては沼ります。 そういった環境からライブ配信に慣れていないライバーさんが困ったことがあるとリスナーの方がですね「こうですよ」とですね助け骨を渡してくれる気軽にアドバイスしてくれるというですね場面もあるそうです3つ目独自機能 ファミリー配信アプリにはですね、似たような名称で出ているものもあるかと思うのですが、ポコちゃんにもこういったライバーを応援するためのファンコミュニティみたいなものも搭載されております。チャット機能を通してファン同士で交流をしたり、リスナーとライバーが一緒になって配信やイベント、作戦を練ったりする場面も多く見受けられるそうです。 はい。というわけで、ポコジャ、簡単に、本当にね、大まかな枠組みだけを紹介しました。本当はもっとね、深掘りしていくと、すっごい細かいね、エールとか、応援ポイント、コア、初心者歓迎とか、たくさんあるんですけども、今回はですね、ポコジャとは何やねんっていうね、そういった方に向けて、簡単にね、分かりやすいポイントを、かいつまんで、紹介していただきました。はい。このポコジャなんですけども、何回も言ってますが、スマートフォン1台持っていれば、すぐ見ることができます。ただ、ライバーに関してはね、最低19歳からでなければ、ライバーにはなりません。こちらに関してもですね、今後動画でですね、詳しく紹介していきたいと思います。 さ、ま、で興味がある方はですねチャンネル登録をして次の動画お待ちください監督もですねこのライブ配信自分がねしようと決断するまでは全く知らなかったんですけどもかなり奥深いですはいというわけでですね今回この動画なんですが最後にですね監督自身もこのポコチャアカウントを作りたいと思います5月1日からですね監督も1ヶ月本気でライバーやっていきたいと思っておりますので今このタイミングで作っていきたいなと思いますちなみにこのステップなんですけども登録の部分に関しては電話番号や住所は入力は不要となっておりますですのでそこはご安心ください はい。というわけで、ライブのアカウントを取っていきたいなと思います。まずはですね、アプリ、えー、検索します。ポコチャと入れまーす。ポコ、チャ、いた。ポコチャと。こちら、ポコチャです。ダウンロードします。もう白にピーと書かれたね、このこちらがポコチャです。ポコチャ。では、まずは国、日本。ちなみに日本以外は、アメリカとインドもやってるんです。生年月ップですね。では、オッケー。 はい。さて、何をリンクしようか。Twitter かなーというわけで、現在の監督のアカウント、こちらと連携したいと思います。覚えやすさという部分で、監督にしておりますので、というわけで出ました。はい。これで、登録完了です。人気配信者をフォロー。まだしないって。っ、えー ちゃ、は い, い毎日コインゲット、えー、7日間限定初心者ボーナス毎日30コインゲットというわけで無料でですね1週間は30コインをゲットすることが今現在できますもらいます30コイン分のアイテムをライバーに投げることができるというわけでございますちなみにこの真ん中の部分を押しちゃうと配信になりますのでお気をつけてくださいはいでまずこの上のタブですねここですねこここのタブですね こんな感じ、いろいろあるかと思うんですけども、タブでですね、カテゴリーですね、選ぶことができます。このタブに出るのも全員が出るのではなく、ここに出ている人はかなり頑張っている方です。その他にもですイベントを押すことによって、 今やっているイベントの詳細を、まあ、たくさん食っ て, てもテレビ CM とか広告モデルとかもねそういった特典えあるという状況でございますねえライブなんですけどもこのままねこうやっていろんなライバーさんがいるんですけども虫眼鏡を押しますと検索することができます検索はですねユーザー名キーワードタグで検索することができますたくさんいますねでこの船のマークはファミリー機能、まあ、監督今は作ったばっかりなのでファミリーには入っておりませんでこの右下の金マークはこちら通知ですね 上ですね自分のアイコン、顔マークを押しますと、自分のプロフィール情報が出てきます。地域設定しましょうか。性別、性別は男でしょう。と地域、地域は北海道ですね。はい、北海道にします。この自己紹介なんですけど、実はですねこの5月に向けてプロフィールも作っております。はい監督です、あーと映画のアイコンね、監督です、監督です、自主映画、y o u t u b e に、ね、やってます。キーワーワドクッ 登録できました。え、これで監督もですね、他のライバーさんの配信を見ることができます。基本的にポコチャを見る際はですね、URL からではなくて、配信アプリ、このポコチャのアプリがなければ入ることはできません。はい、というわけでですね、以上となります。ライバーはスマホ1台で少し空いた時間にお小遣い稼ぎ、ゲーム感覚で配信を楽しむことができます。そしてリスナーはですね、無料で基本的なものができますので、ぜひダウンロードしてみてはいかがでしょうか。このチャンネルのやつで監督が、これはいいなっていう商品だったり、オタクグッズ買ったよみたいな紹介 あったり徹底的に調べ上げて動画にしております監督自身も出て、ね、5月1日からですねライバー生活をやる予定となっておりますぜひ皆さんよろしくお願いします概要欄にですね url ができましたら貼っておきますので興味がある方はぜひ登録お願いしますこの動画では今注目の稼げるアプリ雑誌携帯など雑誌携帯などのぴったりですぴったりです ぴったりです。見ているリス、着線飛んだライブ始めてます。<笑><笑><笑>オッケー、よし、こんな感じでいいかな。よし、パソコンに取り込もう